こんにちは葵です今日は今の春の時期にしか食べられない新じゃかのあまりのレシピをご紹介します今日はこの時期に美味しい新じゃかとさ や, やりのグリーンピースを使ったレシピになりますので是非是非今のこの旬の時期に食べてみてくださいさらに野菜の煮物を食べやすくするポイントもご紹介しますそれでは早速作っていきましょう葵の給食室今日の主役新じゃかを使っていきます 新じゃがっていうのは春に収穫されたばかりの旬物で皮がが薄くてみずみずずしいのが特徴ですで今日使うのはメークイーンになるんですが子供の料理って柔らかくするために長く煮込むんですが男爵芋とか使っちゃうと結構煮物だと煮崩れてしまって特に大量調理だと最後の方に提供するお子様の分は形がもうかなり崩れてしまうってことがありますのでお子様用とか大量調理にはメークイーンの新じゃが 使うのがおすすすめですそれからにんじんと今日はグリーンピース使うんですがこのようにさやえりのものを使いますグリーンピースも今の春が旬ですのでそういう時はさやえりのものを使って子供たちに見せてあげたりとかむいてもらったりとか食育として活用することもありますでは野菜を切っていきましょう人参は乱切りにしていきます大人用の乱切りですとこのまま丸いままコロコロ転がしてこう乱切りに切っていくんですけれども 子供用はそれだと大きいのでまず4等分にしますで乱切りって基本的にこうやって人参を回してカットしていくんですけどこのサイズにすると角張ってうまく回らないのでこの場合の乱切りは一回カットしたらちょっと角度を変えます回さずに角度を変えて切っていくと乱切りができますちょっと小さめの乱切りです 短くて切りにくいから<笑>手袋外そう<笑>切りそう手袋グリーーンピースはから出ししておきましょうこれがね子供たちにねやってもらうとすごい喜んでご飯食べてくれるようになるんですよねこのね私自分で出しててもすごい楽しいから<笑>子供たちも多分すごい楽しいと思う。 この時期はグリーンピース使ってグリリンンピースごんグリーンピーーススをってごととかを出すすこともあります新じゃがは皮が薄くてこのまま皮ごと使えるっていうのが特徴なんですが3歳後半ぐらいになってくると上手に噛み切るのができるんですが12歳児のお子様に皮を噛み切るっていうのはかなり至難の技になりますので保育園では皮を剥いいてて使っていきます私が自分で食べる時はもう皮ごと使っちゃうんですけど。 あちなみに今この動画用なんでまな板の上で見せてますけど皆さんはシンクの上で皮をむいてください。 新じゃが使って深しいもとかおやつで出すときは皮ごと出すこともあるんですね深しいもだと皮食べられない子は自分で手で剥くっていう練習ができるので皮ごと出すんですけど料理皮付きのまま出してしまうと皮むくってことができないので必ず昼食で出すときは皮を剥きますじゃがいもは厚めのいちょう切りにしていきましょう ただ今日かなりあの細めのじゃがいもだったのでいちょう切りじゃなくて半月のまま切っていきますこれがかなり横に大きいときはいちょう切りにしていきましょうで大体煮崩れちゃうのでこのえっと3等分くらいかなこれだとちょっと大きめに切った方が煮崩れる心配もなくおすすめですじゃがいもかなり柔らかくて大きくてもお子様食べやすいのでそんなに細かく切らなくて大丈夫です 私の勤めてた保育園は咀嚼力強化保育園だったので<笑>特に大きいかもしれないんですけど意外とね大きい方がよく子供も噛んで食べるしあまりね小さくしすぎないっていうのもポイントですじゃがいもは変色しないように水に浸しておきましょうグリーンピースは熱湯で一度茹でておきましょういつも通りここにお塩は入れませんお塩入れると味が濃くなって塩分量が多くなるのでお塩入れずに茹でていきます 生のさや入りのグリーンピースは少し皮が硬いので10分ぐらい長く茹でましょう10分経ったので火を止めますでこのグリーンピースは茹でた後にこのお湯に浸した状態で冷ましていくと皮にシワができにくいですただ保育園だと場所がないのでもう茹でたらすぐさっとザルに開けたんですけどご家庭で置いておける場所がある場合はこのまま冷ましておくのがおすすめですでは野菜を煮込んでいきましょう最初火火加減は中火で 最初に煮込む前に一旦油で炒めますので、ここに少し油を流します。ああいやなんか油が温まったら、人参と。それから、水切りしたじゃがいもも入れて、炒めていきましょう。じゃがいもは先ほど水にしたしておいて、油はねしますので、気をつけて炒めてください。<笑>大きい声で喋ってるんだけど、聞こえるかなこれ。 れ煮物なのになんで油で炒めてるかっていうと油で炒めておくことでコクが出てさらに野菜のうまみが閉じ込められますので野菜がすごく食べやすくなりますさらに炒めておくと煮崩れ防止にもなるので煮物とか大量調理でたくさん煮込む場合は一旦炒めるっていうやり方がおすすめです 3分ぐらい炒めてしっかり材料と油がなじんだらここにだし汁を加えていきますだし汁の取り方は別動画で説明してますので概要欄にリンク貼ってありますのでそちらをご覧くださいそれからここにお砂糖も加えていきますお砂糖です で今日は醤油使うんですが、まだ醤油はこの時点では入れませんなぜかというと、野菜が柔らかくなってないうちに醤油入れてしまうと野菜が固く仕上がってしまいますので野菜を柔らかくする作用のあるお砂糖を先に入れて煮込んでいきますさらに塩分先に入れてしまうと砂糖の甘みが材料に入りにくいので先にしっかり甘みをつけて野菜が柔らかくなってからお醤油を入れるというやり方が一番美味しくなります で、一旦沸騰するまで火をちょっと強めます。沸騰してきたら、このまま、だいたい中火ぐらいで柔らかくなるまで煮込んでいきましょう。で、中火でガンガン煮込みたいので、ちょっとだし汁は多めになります。で、最後にだし汁ちょっと残しておきたいので、これぐらい多くても問題ないです。今、中火で7分ぐらい煮込んでるんですが、その時にじゃがいもにフォークを刺して、 真ん中までスーッと通るようでしたら、ここで醤油を入れていきます。醤油入れます。お醤油を入れたら、少し火を弱めて、弱火か、ちょっと強めの弱火<笑>ぐらいにして、このままさらに醤油が馴染むまで煮込んでいきましょう。今、弱火で10分ぐらい煮込んでます。 で煮汁は少し残しておきたいので煮汁が少なくなってきたこの大体鍋底に1 2センチぐらい残ってるなと思ったらもう火を止めますそしたら最後仕上げにグリーンピースをあえていきましょう 今回お湯の中に浸してグリーンピース冷ましたのでシワできてないですツヤツヤになりましたそしたらざっくりと混ぜるんですけどじゃがいも崩れやすいので優しく混ぜてくださいこのグリーンピースはフォークで刺したところはだいぶもう崩れちゃってるんですけど、まあ、ちょっと崩れたぐらいがね美味しいんですよねこれうん美味しそうだ そしたらこのまま煮汁が冷めるまでにまた味がしっかり染み込みますので煮汁に浸した状態でこのまま冷ましましょう美味しそう「葵の給食室、室給食給食嬉しいな」「何でも食べましょうよく噛んで」「みんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます 美味しそうにできました美味しそう新じゃがって美味しいですよね<笑>大好きなんですよ結構形はしっかり残ってるんですけど柔らかく煮込んでありますので中もしっかり火が通ってますではじゃがいもからいただきますうんこれは美味しいぞ<笑>うん。 ちょっとこれじゃがいもが美味しすぎるじゃがいもが外はホクホクなんですけど中がすごいしっとりしてて美味しいですでメイクインはちょっとしっとりしてるのが特徴なので特に肉ずれもしないし食感もすごくこうしっとりしてて美味しくなります これはねもうなんか永遠に食べてられる美味しくてで人参の甘みもしっかり出ていてでグリーンピースの緑もしっかり綺麗に残ってるので見た目もすすごく良く良なってます、まあ、子供によってはね時々グリーンピースだけこうやって省く子もいるんですけど。 ななかなか野菜だけの煮物って子供が食べ慣れてないと進まないっていう子もいると思うんですが先ほど言ったように油でしっかりと炒めてコクを出して野菜のうまみを閉じ込めておくっていうこととグリーンピースは皮が硬くて噛み切れないっていう子もいるのでなるべく長めに10分以上茹でて柔らかくすることが大切です。 もしちょっと煮物苦手な子は残った煮汁を上からかけるとしっとりして口の中でまとまりやすくなって食べやすくなります是非この春にしか食べられない新じゃがとさやりのグリーンピースを使った新じゃがの甘味美味しいので作ってみてください